ああ元気調子はどうだいああもうねそういうのやめたんだうんなんかもう回復の見込みはないとなんだ何も聞かないでくれ今回ねぐみ男女会えつ月女優のサレンダーだはいそうで初心身女、ね、僕のせいなんだ よくある話単純明快をものにしたくてかくあるべきという理想をこぶしてもう散々だって逃げる勇気もない早くもっと落ちて生きていたいよ舞をもっともっとふさぐ透明長いよ灰を無事か無実在を人参が孤独も恨まなくていいそれら全て意味はない い<音楽>